今回は、週に2回行うだけで、今よりも確実に痩せやすくなる、ウェーブスクワットを紹介します。負荷の軽い足のエクササイズや、上半身ばかり使っていても、やはりなかなか痩せにくいんです。大きな筋肉を鍛えることによって、代謝のアップ、脂肪燃焼効果アップができます。今回は、たったの1分なんですけども、もうちょっと頑張ってみようかなって思う方のために、2セットだけ用意しています。動画を見ながら一緒にやってみてください。 はい、皆さん、こんにちは。タートルです。今回はですね、ウェーブスクワットを紹介していきます。簡単に言うと、体を左右に動かしながらスクワットを行います。 普通スクワットというと同じ位置で体を上下に動かすんですけども同じ位置だと同じ部位しか使われてないですよね人によっては前ももが張ってしまう足が太くなってしまうそういったこともあります今回は動きながらスクワットをするので負荷を様々な位置にずらすことができるので下半身全体をしっかり鍛えることができます太ももの前後ろ大臀筋小殿筋中殿筋一度に鍛えられますので動画を見ながら一緒にやってみてください下半身のメニューな 基本的には72時間で回復すすると言われてます基本的には3日おきぐらいに行うのがベストです何も見ずに自分でやっていくの孤独ですよね動画を見ながら何度もやってみてくださいそれでは紹介しますスクワットの基本としてはステッキングポイントというのが大切になってきます一番効くポイントのことになります例えばしゃがむ時にこの位置よりもこの位置の方が辛いですよね ここよりも、ここの方が少し楽ですよね。そうです。一番効く位置をできるだけ長い時間キープするとしっかり鍛えられます。今回は、つま先を開いて、ステッキングポイントでキープして、体を左右に動かしていきます。そうすることで、同じ位置で動いていないので、 辛くなりすぎず全体鍛えることができますこれを1分間一緒に揺れてみましょうもし辛くなったらちょっと位置をね変えてもいいですとにかく1分間左右に揺れてくださいでスマホを持たずにできる方は上半身も使った方がいいので手を振りながらキープつま先はねこうやって上げながらでもいいですもしくは手を回すこういう感じでね 集中トレインみたいに動いてもいいです。スマホ持ったままの方は、片方だけこうやって動かしながらね、手も変えてやってください。ちょっと1分長いですが、これ週2回でいいです。頑張っていきましょう。あ、今説明でもう疲れた。よっしゃ、行きましょう。それでは、1分間頑張ってみましょう。行きます。スタート。こんな感じでね、スマホ見ながらの人は、片手振って、あー、辛い。 爪で結構もう辛くなってるやべえなこれさあこうやってね手を振りながらできるだけ低い位置がいいですこれ週2回でいいです頑張ってくださいちょっと1分長いんですけどこのねか硬くなってる部位はね効いてる部位なんで前ももばっかり効いてるって方はもうちょっとつま先開いてねももの裏触りながら どこが効いてるかなーってやってみてください。はあ、きつい。もも裏つりそう。あとショットです。しっかりね、後ろの方で腕を回すとね、背中も鍛えられますので。あぁ。キックオッケー。ああ叩いて叩いて。皆さん叩いて。あともう一回頑張りましょう。よっしゃ。 さあちょっとね、休憩時間短いかもしれませんがちょっと、ね、頑張って週2回なので追い込んでいきましょうさあ行きますラストスタートーもしねもう耐えられないよって方はねちょっと位置を、ね、上げてくださいこうやってこういう感じで使う部位がね変わるだけで全然余裕ですのでやはりこのステッキングポイントはねもうかなりつらいと思いますここでね耐えれる方は 頑張ってください。桃村にすごい効く。これね。家で一人でやってるならいいですけど。急に人に見られたらびっくりですよね。動画見ながらノリノリみたいな。いやきつい。桃村が釣りそう。でもね、これ一分頑張ることでね、結構効きますので。 つ、ま、ら、あ、くてもね位置変えてもねいいのであと少しですようおーくっく っ, っ, っ, っ, っ<笑>もも、ね、す く, くっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっもも痛くなってると思いますちょっくしし、ね、ももっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっもっくっっくっくっく ちょっと軽く足を開いてもらってできればつま先をしっかり上げて体をね遠くに持っていく感じでこういう感じでね動いてくださいこれをね最後30秒だけやっていきましょうそれではいきますスタートこういう感じでねつま先をしっかり上げて遠くに持っていってください体を 感じでこの動きに慣れてきたらちょっと体倒してキープ動きをだんだんちっちゃくしてください最後前あと少しです OK これでしっかりリセットされました 週2回を目安にしてください。やったら3日ほど開けて、また動画を見ながらやってください。もうやり方分かったよって方もですね、一人でやるのは孤独です。動画を見ながら楽しくやってください。その方が継続できやすいので、何度も見ながらやってもらいたいと思います。頑張ったよ辛かったよ楽しかったよよかったらグッドボタンとコメントで教えてください。各種で SNS もやってますんで、説明欄からリンク見てもらってフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。<笑>